行くぞてら、てめえの相手は俺だ俺がぶっちぶしまだ終わってねえよまとめて殺せタイアのローズワーストクロス